では新しい口調を作る会です。え今回は日本の水戸に何人をどう救済するかについてえ考えていきたいと思います。えゲストは、えー、新職の右、つまり、パン主さんであり、大学教授としてえ救命救急車を多数育ててきた鈴木哲さん。 よろしくお願いします。よろししくお願いしますそして一般社団法人日本見取り士会会長の柴田久美子さんです柴田。はい、よろしくお願いいたします。えー、まず、見取り師という職業、この言葉自体を知らない方も多いかと思います。<笑>柴田先生、見取り師さんのお仕事の内容を教えてください。はいえー、はい ですね。あの、三つの仕事を持っています。一つ目は相談業務なんですけれども、これはコロナ禍で、今、あの、面会制限が厳しい中で、病院ではなかなか大変という方が家に帰りたいという時に、私どもにご相談をいただく。この、まず一つ目がご相談。そして、皆様が慣れていらっしゃらない臨終というのに立ち会わせていただく。 はい。そして三つ目は、その後のいわゆるグリーフケアで、見取りの作法をご家族にご提案してしていただくという、しっかりしたお別れを皆様にしていただいているというのがお仕事です。はい。あの、見取り作法の資格になってるんでしょうかはい、そうなんです。あの、はい。 えー、私が作りました見取り学という学問をもとに、はいはい、座学なんですけれども、その養成講座を受講していただきまして、見取り師になっていただいています。見取り師団体でお仕事なさってる方は多いのでしょうか今現在見取り師は2100名を超えておりますけれども、 はい、あの、訪問看護師ですとか、あるいは病院勤務の看護師さんですとか、うん、そういう方々が、いわゆる、はい、まあ、副業としてしてくださっているのが、あの、全体の6割ぐらいで、あとは、あの、介護福祉士という方々、いわゆる国家資格を持つ方が8割ぐらいを占めています。うんどうぞ。 意外とこう、お仕事と併用して、お持ちになって、最後の時をこう、まあ、一緒に見送っていかれているということなんですね。はい、そうです。なるほど。えー、そしてですね、まず、えー、最初こちらの表一をご覧ください。表一をお願いいたします。1ですね、はい。 今一出てまいりました。こちらがですね、あの、2025年問題、もしくは2030年問題とお言われている表でございまして、ご覧の通り、今2023年、あの、このピンクの部分ですね、ここから考えますと、もう間もなく、えー、ベビーブームと言われた、あまあ、いわゆる団階世代の方がすべて、 抗菌高齢者になられます。えー、まあ、あの完全に現役世代よりまあ、高齢者の方が多いという社会情勢になっていきます。で、こうしますとですね。まず、施設の入所はもちろんなんですが、あのまあ、体調がね。急に悪くなっても病院の入院がおろか、救急搬送ですら、間に合わないのではと大変心配になります。 鈴木さん、救命救急車の現状と、はいうのは、コロナ禍で救急搬送の件数が非常に増えたというのもありますが、まあ、それに合わせて、えー、高齢化の波が非常に早く、うん、その進んでいます、はい、それであの救急隊員もです、ね、非常に日夜忙しい日々を送っていて、まさにこのコロナでもあまりにも職場の環境が辛くて、退職したというような声も聞いておりますので。うんうん まあ、これからもっと大変な時代が来るんだろうなということは、えー、予測ができますね。そしてですね、表2をご覧ください。こちらがですね、もう本当に驚いたんですが、実は昨年、日本全国の死者数の表なんですね。戦後最多、なんと、158万2033人です。でこれ、158万都市と簡単に言いますが、 えっと、調べましたところ、えっ、ー、とですね、えー、福岡市あ、福岡県ですね、福岡県福岡市の人口なんですね、えー。また少し規模を小さくしますと、1 150… 5百四4 7万人都市ぐらい、少し規模を小さくしますと、川崎市や神戸市の人口がたった1年の間に、えー、亡くなられたという、これが現状です。 でこうしたことはですね、全く大手のマスコミなどは報じていないのですがあ、これはですね、完全に他者、たくさんの方が亡くなる他者の時代をお迎えたということになります。柴田会長、いかがでしょう。はい、あの、全くその通りです。えっ、ー、と、2年ぐらい前にから私もずっとそのことを訴え続けているんですが、 それこそ、あの、148万人、これが2年前なんですけれども、その時は奈良県の人口に匹敵するほどの人々が1年間で亡くなっていかれた。この問題を、あの、ほとんどマスコミの皆様が取り上げることがない。そして問題意識を誰も持たない。これで本当にいいのだろうか。 ということで、私は大きな問題意識を持っております。はい、本当ですねえそしてですね、あのー、日本全体では少しお話が大きくなりますので、あのー、次の表をお願いいたします。えー、次の表えこちらはですね、私の住む渋谷区の。あのー まあ、あの国勢調査もあった年ですので、3年前になるんですが、ね、渋谷区64、64.5% も単身世帯なんです。でそして、高齢単身の方はもう 8.2% も、今で考えたら 10% ぐらいに今なってらっしゃると思います。でそうしますとです、ね、本当に急に体調が悪くなっても、1人でどうしていいかわからない。 どこに連絡しようまずは119番だとは思うのですがあ、やはりこれはもう本当に悲しい現状として、孤独死、孤独死が増えることがもう容易に、あのー、想像できるかと思います。うんえー、鈴木さんが救命救急士として、また神主さんとしても、ね、あのー、活躍されていく中で人の命を助ける。またね、あの、はい、お亡くなりになった御霊を鎮める、やすという、 業この側で解決する方法って何でしょうか、あのー、これはあると思います。でえー、地域包括ケアといって、まあ、各自治体が医療と福祉の領域ではそれなりにカバーをするような取り組みがなされていますけれども、そこにその 生と死の概念をより組み込んでですね、まあ、生きるのみだけじゃなくて、そこに死後のケアもしっかりと組み込んでいくことが大切だろうと。で医療従事者のみならず、行政関係者と、そして葬儀者も連携させて、そしてしっかりと最後、その自分の故郷で生まれて、そして暮らして、最後をしっかりと見送ってあげると。 でどう考えても、これはあの行政の手が足りませんので、そこを、あの、見取り紙につないで見ていただくとか、また他の、あの、昔のように、あの、戦前の日本のあり方のように、家族がそれなりに人手がいるならば、家族でしっかりと見送ってあげるというような体制を、えー、取ることが可能であろうと。で、そのためにはですね、就活支援センターというところをですね、行政でしっかりと受け皿、窓口として作って、 で、そこをうまく連携していくことを早急にやらないといわゆる冒頭言った見取り、難民という方々が出てしまうので、そういう取りこぼしがないようにするのが行政の本当の役割だと思います。うん、柴田会長このまあ、あの就活支援センターあのまあ行政からこの見取りさんやまあ、その他の職種の方に繋げるといった と, ところはどうでしょう？はい。 あの、私は実は岡山に住んでおりますが、あの、岡山市では、すでに、こう、えー、医療対策課っていうところがあるんですけれども、えー、今、私たちと連携して、お一人様の、私どもが持っている、あの、セコムのお一人様見守りサービスというのがありますので、あの、行政の皆さんと一緒になって、それを今、広めているところです。 今、岡山でって、あのー、伺ったんですけれども、岡山地方では ど, どこかなんですか、ね、神奈川県のよ横須賀ああたりで、はい、あの就活支援センターというのを作って、はい、それで積極的にやっているという話は聞いたことがございます。なるほど。まあ、あの少しずつあの始まって聞きたいている と, ということですね。あと、各自治体でもその議会の議員さんで熱心な方がおられて、うん 議会で質問されている方もおられると聞いてますけれどもそこら辺は柴田先生の方は会長がよくご存知だと思いますけれどもはいありがとうございますそうなんです実は岡山のあの、はい、議員の皆さんがあの非常に協力をしていただきまして行政とつないでくださいまして今岡山市では医療対策課とつながりながら私たちの活動を地域に広げていくということをしております そうしますと、やはり、あのー、人の密集している都市部、都市部まあ、まあ私の住んでいる渋谷もそうですけれど、都市部でもそういった行政のサービスっていうのはこれから本当に必要になりますね。むしろね、都会の方が必要だと思います。これはもう田舎も都会も等しく高齢化の波は寄せてきますから、むしろ人口が多い都 市, 都市ほど早く手を打たないと大変なことになると思います。はい えー、お二方のお話、本当に参考になりました、えー、行政からまあ、あのー、いずれはその見てる視界の方にえつなげられるようなあのー、サービス、本当に期待したいと思います、えー。もう間もなく多種の時代がやってきております。 えー、今日はですね、えー、日本のミトリマムをどう救済するかについて、えー、考えてまいりました。えー、ゲストは、えー、新職のネギ、つまりカンミンさんであり、えー、大学教授で多数の救命救急士を育ててこられた鈴木哲司さん。 はい、え、そして一般社団法人日本三豊市会から、えー、柴田久美子会長をお招きしていろいろ考えてまいりました。柴田会長、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね。あのー、鈴木さん、あの皆様のメッセージをお願いいたします。はい、あの、他市時代を迎えますけれども、まあ、渋谷はまさに若者の街と言われてますけれども。はい 町の構造をやはり高齢化に対応できるようにしていかないと、その町の構造を含め、それがまあハードの部分とするならば、ソフトの部分はこの見取りをどうしっかりと死後のケアをケアしていくかということはこれ非常に大切なことになってくると思います。うん、そのためにもですね、ぜひあの10日、就活支援センターというものをですね、しっかり行政の中核として、そして、えー、こういったものを基盤として、ぜひその 政策を進めていきたいなというふうに考えています。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。